セクシーゾーンへの菊池風馬お笑い芸人吉村隆志らが出演。ゲストには、キング・アンドプスの平野仕様が登場した。ジャニーズ事務所の先輩後輩である二宮と平野。しかし交流は、そこまでないよ。別に、二宮、そうですね。深い関係ではないです。平野、とのこと。 一方で、平野はジャニーズ JR 時代にセクシーゾーンへのコンサートでよくバックダンサーを務め、仕事で一緒にラスベガスに行ったこともあるといい、僕もよく理解ができなかったんですけど、入所2ヶ月くらいで、ジャニーさんから来月セクシーゾーンをとラスベガス行くから勇気ちゃいなよ、って言われて、と当時を振り返った。菊池もやばかったよな。 ラスベガスはセクシーゾーンへの取材で行って写真を撮るんですけど。と、セクシーゾーンをと一緒に平野も遊園地に行ったものの、平野が写真に見切れると、仕様だけどかされて、俺らだけで撮影したと解雇。え、仕用は何のために来たんだみたいな、と菊池は平野の動向理由がわからなかったと言い平野はっけらかんとしながらただの観光ですね。ねと返していた。 そんな平野は今年で入所10年目になるもののサインが今のところないため今回二の三メンバーにサインの作り方を相談する場面が進行役の吉村からサインは持ってますよねと聞かれた二宮はありますよと答えなんならいろんなことやってたよとサインが変化していることについて言及 二宮の二書いてそれを囲むように丸書いてそれだけになった時期が一回あって、と一時期は簡素なサインだったこともあるとか、また映画の仕事で海外に行った際、空港でサインを求められ、漢字にしてくれ、とリクエストされたことから、なるほど、漢字がいいんだ、みたいな。じゃあ漢字にしようと思い、以来ずっと漢字のサインを使用していると明かした。 その後、ゲストの気になるものを番組が調べるゲストご所望リサーチのコーナーでは平野が今一番やりたいことだという合気道を紹介。平野はテレビや YouTube で合気道ですごくバタバタ人が倒れていく様子を見てやらせではないのかと疑っているそうだ。 その真偽を確かめるべく、スタジオには、合気道上武志連成塾の道場長白川隆二師範が登場し、相手の手首を掴み回して倒す合気道の基本的な技、二鏡、を平野が体験することに。セクシーゾーン菊池風馬キングドックスヒラの仕の気遣いに照れ、師範の技を受けた平野は瞬時に、無理だ。痛い痛い痛い。 と、声を上げながら床に膝をついてしまったが、菊池からマジで耐えよう、と指示され、サイド技を受けてみたものの、すぐさま、痛い。と倒れ込んだ。その後も、墨落とし、という投げ技を体験し、合気道はやらせではないと実感した平野は、目を見開きながら、今すごい感動してますね、とコメント。 そして、今度は、平野が市販から、二強を教わり、菊池に技をかけることに。すると、菊池は手を握られただけで、ちょっと痛い、もう、と、ゆっくりその場に倒れ込んでしまい、風磨くん、大丈夫っすかと、平野は心配そうな表情に。その顔を見上げて、菊池は、う大丈夫笑い、と照れながら、返答していた。この一連の流れに、二宮は、何これ とつぶやき吉村が新しいタイプの BL と笑う中、菊池は、俺ね、初めてこの角度、下から仕様を見ましたけど、あ、やっぱりイケメンなんだ、と、平野のイケメンっぷりを称賛したのだった。この日の放送に、ネット上では、平野仕様に腕つかまれて上から、大丈夫ですか って聞かれたら照れるよ。ね、同じジャニーズ事務所の風間も荒めてイケメンって思っちゃうんだ。新しい BL めちゃくちゃ笑った。平野にキュンとする風間が可愛かったなどのコメントが寄せられていた。平野紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。